サイドも込みですさて本日はこちら関西クラクラクラブのホームから、えー、動画をお届けしたいと思うんですけどもいやあのねちょっとこれすごいですねあの私の頭に木やらキノコやらエメラルドがめっちゃ生えてきててなんかあの若干汚れてるような感じなんですけど大工さんがねしばらくちょっ と,、えー、と活躍して 話でなかなか手が開かないんでね、えー、これが消せません。<笑>なんかね、ちょっとこんだけいっぱいあると若干気になるのは早く消したいなとい う, ふうに思うんですけど、もう皆様、ファーミング進んでらっしゃいますかね、一緒に頑張っていきましょう。というところで、本日ですね、見ていきたいのは、タンフォール14のドラゴン戦術まとめということで、えー、お話をしていきたいというふうに思います。ドラゴン戦術なんですけども、まあ、ドラゴンライダーが、この2021年の6月のアップデートで登場して、 でまあ、バルーンもドラゴンもレベル上限が解放されたということでめちゃくちゃ今ドラゴン環境なんですね。でそこでいろんなまあドラゴン戦術が生まれてきていると思うんですけども今日は、えー、この前約1ヶ月間ぐらい経った現在における、まあ、関西クラクラクラブで主に使われているドラゴン戦術ですね。合計4つ見ていきたいというふうに思います。 どれもめっちゃ強いんですけども、どんな配置にどれがいいのっていうところに関して本日は、えー、詳しくお話をしたいと思うので、ちょっとですね、えー、説明が長くなるかもしれませんが、ぜひ最後までご聴いただけたらなというふうに思います。まあ、こんな感じで私のチャンネルですね、えー、クラン対戦のアタックのワンポイント解説的なところをいっぱいお話ししていくチャンネルになってますので、ぜひね、最後までご覧いただけますしいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。んで、 えっとですねまず一番、えー、典型的なやつからいきましょうかね。えー、今2番目のゃあ行っちゃいましたけども、一番はこれかな。K さんが攻めているこのアタックっていうのが一番典型的ですね。で、まずこれからの、えー、全ての動画に共通して言えることなんですけども、基本的には援軍ついたくないんですよ。援軍。これ。プラン城の範囲に、 えー、陸のヒーローを入れたくないんですね。つまり、ババキン、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオン、どうやっても空に受けないこの3ヒーローを、絶対にこの領域に入れたくないんですね。そこを計算、も徹底的にやっている非常にうまいプランニングアタックなんで、これまず見てほしいと思います。えっ、ー、と、これですね、あのー、いろんなパターンがあるんですね。この両側に、例えばこれ、キング、 クイーンっていう風に流していきながらドラゴンドバーっていくパターンもあれば今回 K さんはライドラにレ時ジをかけてこの金庫を狙ってますね金庫から入るチェーンがマルチインフェルノに刺さるんですねこういう風にドバババーンって間違えた<笑>刺さんなかったえっとこっちですねアシトウから入る、えー、チェーンが刺さるんですねでこれでマルチを壊しながらさらに、えー、こっちのねえー、対空砲の方まで狙っていくんですけどもおそらく ドラゴンライダーでワンチャンこの対空砲をね、削りたかったと思うんですね、これ。けど削れなかったので、ドラゴンが、え、トース空のダメージ受けて落とされちゃいましたけども、そっからですね、えー、削れているこの十字方面っていうところの、この削りを利用して、ドラゴンをこっから出していきますね。で、キングクイーンは、 逆側をこう歩かせていくことによって、ドラゴンたちは前進しながら、まっすぐまっすぐこう前に向かっていく。こんなイメージで流れてきますね。で、さらにキングクイーンがこの右方面をカット。で、投出撃艦に頭毛をかけてタンホールに届けていくんですけども、これやっぱね、トルネが結構多いんですね。しっかりここ、タンホールにレイジをかけながら、フリーズを使うことによって、タンホールのダメージで、 トトルルネーードドララップにかかっているバンンとドラゴンがやられちゃうのを防ぎましたよねこれね、あの素晴らしい判断ですね。で、えもう一個見逃せないポイントっていうのが、ロイヤルチャンピオン今ここにいるんですけども、これ実は最初から出てきたんじゃないんですね。あの、ドラゴンたちがえ、このン、えー、クランジュをこいつを壊した瞬間に、ここから出したんですよ。ボイちゃんを。そうすることによって、気づいてた方もいるかもしれませんけども、結果的にこの村を攻めるにあたって、 防衛援軍出てこなかったんですね。防衛援軍出てこなかったので、ドラゴンたちが結構最後まで生き残ってくる。で、まあ、この状況を見る限り、もし防衛軍のラバーハウンドとか、出てきちゃって、ドラゴンが捕まっちゃったりなんかしちゃってたら、おそらく全開いかなかっただろうなと思うんですけども、これも完全に今朝のプランニング勝ちですよね。あの、クランジを完全に完封するドラゴンのルート作りと、キングクイーンでのカット。 でさらにロイヤルチャンピオンを出すタイミングですね。あの、やっぱり繰り返し言いますけども、この範囲ですね。この範囲に絶対に、えー、っと、キングクイーン、ロイちゃんを入れたくないということで、えー、ここの削りも、えー、ライドラとかでやっている。で、ドラゴンたちを上から出していきながら、ドラゴンですね、出していきながら、キングクイーンは、の外周側をカットしてでそうすることによって、ここがカットされるので、 ドラゴンたちっていうのはこの残ったですね、ルートに今こんな風にえ踏んでいくことになると、ね。で、タウンホールに対しては突撃感を当てていくことによって、ドラゴンたちっていうのはえ基本的にはタウンホールよりも下方面にはいかない。えドラゴンち出てきたドラゴンたちっていうのはこういう感じで流れていくイメージなんですね。で、ちょっとこっち側に出てく。<笑>こんな感じ。ここには来ませんよっていう感じになるわけですね。 はい、というところでですね、まずこれ1本目です、ね。ドラゴンのルート作りやったり、援軍を呼び出さないようなプランニングに関してお話をしました。ちなみに、十字側ですね、を処理していた、ね、ライドラとか、えー、ドラゴンライダーに関しては、別のユニットを使っても当然 OK です。あのそこに関してはいろんなね、またこれ、またどんなユニットを使うかっていうような、えー、テクニックがたくさんあるので、まあ、ちょっとね、今回の動画の中では全部話しきれませんので、また別にね、 あげたいというふうには思うんですけども、まあ、そこがやっぱり決まってくると、うんえー、ドラゴンの攻め、えー、バリエーションが増えてくる何、まあ、な, ならカットしなくてもいい場合もあったりして ね, ねっていうことで村によった、えー、序盤の配型っていうのをやってもらえればいいかなというふうに思うんですけどもえっ、ー、と2つ目っていうのは、えー、皆さんに最近よくね流行っている花火ってやつですね花火を見ていきますさんがもう最近花火職人で あのこの前、レジェンドパーフェクトやったって言って、今回のクランダイン接戦リーグも今のところ3分の3000回ですね。<笑>なんかもう、ミケさんのね、花火が耐えまくってんですけど、今回ミケさん花火、ここに打っていきます。ここですね。はい、に落としていって、花火ってね、えー、この突撃艦の中にスパガーを入れるんですね、スパガー語。スパガゴかよって思う人がいるかもしれない。もう入れていって、でそれをクローンと、 えー、インビジブルとレイジを使って増やして強くして隠しまくって殴っていくっていう、まあそういう、えー、っと、テクニックなんですけども、アカゴンがね、こうミサイル投げる要素がハサミに似ているから花火っていうのが、えー、っと、これね、どこに使うのがいいかっていうと、相手の、まずタンホールを花火で落とすのがもう鉄則ですね。鉄則。で、それプラス今回で言えば、この辺に、 えっ、ー、と、シングルインフェルの投石にグランドゴーデンゾーという、まあ、防衛が結構ね、えっ、ー、と、火力が高い防衛がまとまっているので、えっ、ー、と、クローン2発持っていって、なりゴリゴリでやっていくという感じであんまり、えっ、ー、と、このクラン城のところに、あータウンホールのところに、えー、高火力防衛がない場合っていうのは、2発もクローン持っていっちゃうと、スパーガゴを増やした分だけオーバーキルになって無駄になっちゃったりもするんで、割と一発を使う場合が多いですけども、今回見てたのは2発。 ね、で時間も、ね、これ1分30秒切ってんですね、前回まで。すんごい早いんですよ。でまずライトニング2個で、えー、とエアスイーパオを追っていきます。これね、あの全然消しちゃうと使った方がいいです。突撃感を、えー、トームかけてちゃんとタンンォールに届かせる、プラスドラゴンたちの進行を妨げないためにきっちりと、えー、ライトニングでエアスイが邪魔な場合には折ってくるって感じです ね, ね。で、これアーチャークイーンのターゲットをドラゴンたちが取ってから突撃感を投げます。 これトンモーすることによってアーチャークイーン確実に処理するんですね。これ突撃間にアージャークイーンがたけ取ってるとこれ突撃間をかけて変な方向行っちゃうのでこれねえー、っとドラゴンライダーがやられちゃう大軸に繋がります。でこれもすごくうまいんですよ。ちょっと見ておいてほしいんですね。ここ今ガーゴイルがこう増えてますよね。でインビシで隠すのが重要なんですよ。そうすることによってターンフォールの攻撃とかをバカ子が受けなくなるんですけども、でこれね隠したこのガーゴンの下に。 投石機器とかあっちゃったりすると、これね、大事故になるんですね。なんでかっていうと、インビジで隠した施設っていうのは、えー、っと、他のユニットが攻撃できないわけじゃないですか。なんで、えー、無敵状態の投石機器がめっちゃノリノリで、えー、ドラゴンたちに襲いかかってくるんですね。これ、とてつもなくやばいんで<笑>、あのー、投石機の真上にこの花火を落とすのは絶対やめた方がいいです。そういう風な場所に落とさざるを得ない、まあ、マルチインフェルノがあるのも結構嫌ですよね。 マルチや投石なんかがあったりする場合には、ちょっとね、入り方を考えるから、さっきの1本目の計算みたいに、えっと突撃艦にドラゴンバルーンとかを入れていって、突撃艦でしっかりタウンホールだけを壊す。で、残った呪文はドラゴン部隊に使っていくっていうふうにした方がいいですね。今回ミキさんが攻めたこの相手さんの村っていうのは、ここ、陸のクロスボウと、 あと、クランジョなんで、別にこいつらをインビジで隠しても何の問題もないですね。ドラゴンたちには全く影響のない、ダメージ面ですね。ダメージ面で影響のない防衛なんで、ここに落とすことも狙ったと。で、もう一個ポイントとなるのは、このドラゴン編成するときに、今回ミケさんドラゴンライダーを使ってますね。これ。ドラゴンライダーをね、結構8体入れてるんですけども、それができる理由っていうのは、 えキングクイーンをこっちのイーグル方面に誘導するんですね。これ壁開けてここで、オールブレーカーで壁開けて、で、このロイヤルチャンピオンの処理をまず、えー、キングクイーンでやるわけですよ。で、さっき序盤に言ったように、このアーチャークイーン、ここにいるアーチャークイーンもしっかりドラゴンで竹取ってから遠もをかけることによってドラゴンで処理する。で、この2つのヒーローがドラゴンで処理できないような、えー、っとパターンに戦術を組んでしまうと、もうドラゴンライダーが、えー クイーンとロイヤルチャンピオンにもゴリゴリやられちゃうので、ここしっかりケアできるかどうかってめっちゃ大事です。あのー、今回のこのミケさんみたいにドラゴンライダーいっぱい積もうとする方は必ず、金クイーンロイちゃんの処理っていうのはあの何でするのか絶対妥協せずに考えて攻めた方がいいですね。ゴールとかにするとあっという間にドラゴンライダー全滅して、なんでだろうなみたいな感じになっちゃうんですけど、いやいやいや、ヒーローですよってことだね。 よくありえますので、本当に注意してください。僕もこれね、何度もやりました。<笑>本当に。なんかね、ドラゴンライダーってヒーロー処理できるような気がしちゃうんですよね。なんかね、ドラゴンライダーがいるのに、で、い, いて、で、圧着に打たれてるのにレイジ打っちゃう人とかもたまにいたりして見てるんですけども、これは、ちょっとね、ドラゴンライダーは圧着に倒せないよっていう感じね。 で、えー、次行きましょう、えー。ジョーカーさんですね。ジョーカーさんのこのアタックもね、結構すごい、あの、今流行りですね。突ウィズドラゴンってやつで、相手の、えっ、ー、と、タウンホールの周辺に、えー、これ、えー、と、えっと、対空砲があって、シングルがあって、えー、さらにここ、えー、クラン城までありますね。で、これを狙っていくんですね。突撃艦で、まず、えっ、ー、と、対空砲を追っていく落下ダメージですね。で、さらにここ、 ウィズをインビジレイジ使ってタウンホール壊しながら防衛、バカオ等々を倒していきますさらにインビジ重ねることによってきっちりとシングルインフェルノも落としていくっていうことですねこれワンチャン、ね、おそらくこのクロスボウの破壊狙っていてクエイク持ってったんですけどもギリ残りましたねこれねいやー惜しかったなこれいけたかなと思ったんですけどでしっかりとここベビドラでカットをしていきますねさらにドラゴン を使って火力が低いんでねこうドラゴンを使うことによってねえじわじわじわじわこうカットをしていくことができます。これドラゴンウォークなんて言い方をしますけども、ドラゴンがこっち側にこう合流するタイミングを見計らって、主力ドラゴンを一気に合流する形で出していく。キングクイーンは上方面に歩かせると、ね、でこうすることによって アーウィズで削ったこの部分っていうのを、えっ、ー、とー、危点、中心の起点っていうかな、に、まあドラゴンをこんな風に詰めていくイメージですね。キングクイーンでしっかりと外周をカットしていくっていう形を作っていきます、ね。このね、キングクイーンのカットがめちゃ強いんですね。あのー、意外とドラゴンラッシュする場合には主力ドラゴンだって思ってる方多くって、まあ、それだけ間違いじゃないんですよ。間違いじゃないんですけども、 キングクイーンがね、最後まで生き残るようにドラゴンを使うっていう考え方が意外に大事です。あのー、まあ、別の動画でもちょっと見てもらおうかなと思ってるんですけど、なんだかんだね、あの、クイーンが最後まで生き残って、ちょっと重そうだなっていう見える防衛を全部投げ倒すパターン結構あるんですねで。今回のケースもそうなんですよ。ドラゴン、ドラゴンライダーは割ともう体力がね、削られて苦しくなってきているんですけども、 ロイちゃんこれしすねエスラ盛りがありますちょっとこれ苦しいところに入ってきているんですが、厳しいまいですね、ロイちゃん隠していって、ただドラゴンたちはだいぶ焼かれておりまするというところで、はい、ドラゴン2体ですよね、ロイヤルチャンピオンも入ってきているけど、 っていう感じでもアーチャークイーンがやっぱ、ね、これクローク残してる状態でこうえ体力満タンでいるのがやっぱすごい心強いじゃないですか。今これ、まあ、ギリギリねここにロイちゃんとドラゴンとドラゴンライダーいるけどもこれが仮にいなくなっても今の投石ぐらいだったらアーチャークイーンが、ね、クロ黒ク放って抜けちゃうんですね。まあ、フリーズもあったんで。っていうところであのやっぱりねクイーンを最後まで生き残らせるような、えー、歩かせ方をヒーローしてあげるっていうのはすごく大事で今回ジョーカーさんのアタック あの見た目、確かにドラゴンの数は減ってるんですけども、クイーンが黒く残して体力満タンでいるっていう時点で、これ実はめちゃくちゃ余裕のある全開っていうふうに言うこともできるんじゃないかなって思って、ね、まあ、めちゃくちゃいいスイか、まあ、そこそこ余裕のある全開になったかなっていう感じですね。言えるんじゃないかと思います。結構ね、ヒーローを使い捨てる前提でドラゴンを放っていく人が多いんですけども、マジで今ヒーロー本当に、ライフル14では強いので、最後までいかすことを考えたドラゴンっていうのをやってみるといいかなと。 で、えっと、ラストいきましょう。えー、っと、これまでですね、えー、っと、純正のドラゴンラッシュ、ババルですね。で、花火、で、トツウィズからのドラゴンと 見, 見てきましたが、最後見てもらいたいのは、これですね、えー、っと、秋風さんが取っていってる、このクイヒー、えー、っと、クイヒードラライダー。まあ、ドラゴン混ぜる編成もあるんですけども、今回の秋風さんの場合っていうのは、うん、とこのクイーンをですね、ここのマルチンフェルノのゾーンにこう、まっすぐ持っていくんですね。 こうすることによって、相手のアーチャークイーン防衛で、ここにいるロイヤルチャンピオン、これを全部アーチャークイーンの区域で処理していくので、まあ別に、なんていうのかな、えー、っと、ドラゴンライダーで十分ってことですね。ドラゴンにして、相手のヒーロー処理まで担わせる必要はなかったっていう感じですね。序盤にこれね、ユニコーンロストしちゃったのは結構痛かったかなっていうふうに思ったんですが、まあ、その後ですよね、宝石をしっかりとアーチャークイーンで処理して、 さらにジャンプを限定的にかけてこのマルチゾーンに入れていく。キングでこっちの外周カットしながらアーチャー等とかね、そういったダメージを吸収もしていきます。うまいですね。で、クロス棒からのターゲットっていうのが2個同時に受けないのもすごくいいルート作り、ルート選びだったかなっていうふうに思います。ここでしっかりとエアーチャークイーンがマルチインフェルノの部屋に入っていくのを見計らって、今度下方面のカットも始めてますね。こんな感じで。 これね、ちょっと見逃したんですけども、すごくうまかったのは、ここに出したドラゴンライダー。こいつがね、ほぼ無傷でイーグルフを壊してるんですね。あの、こういうね、やっぱり細かいところの見落としをしないっていうのもいいところですよね。あの、ゆきかぜさんの、あ、ゆきかぜさんごめんなさい。あかさんの、この、なんていうか、着眼点の、一眼ポイント の, のレベルの高さっていうのを本当に思わせてくれる、あの、タックになったかなっていう感じ。 で、突撃艦に、えー、スニークゴブリン大量のイエティですね。でスニーゴブがレイジーに乗っった状態で多少爆弾のダメージ食らうんですけども、えー、レイジンがかかればあっという間にタウンホールを通すので、これで落としきって、で、相手のアチャクイーンはギリギリアチャクインがクロークを履いて処理しますね。これ、手動のクロークかな結構際どかった気がするけど、処理できましたね。 で、そうなってくると残った防衛っていうのは、まあまあ、こんな感じ。グランドボーデンゾー、マルチ2本の投石、対空。まあそこそこあるんですけど、言ってもグランドボーデンの頭ムが残っている上に、相手のヒーローがいないので、ドラゴンライダーが無双をするんですね、基本的には。で、えもう一個ね、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、ポイントは、ロイヤルチャンピオン今更出てきましたよね。で、スーサイドラバルやる場合とかって、あとまあ、今回、あ、間違えた。ごめんクイヒーラバルか。やる場合とかって、結構ロイちゃん序盤で使ったりするんですけども、 アキさんですね、今回クラン対戦リーグを攻めているってこともあって、終盤までロイちゃんとフリーズを、それぞれフリーズ1枚とロイちゃん温存しましたよね。これ、あのなんでかっていうと、まあ、こんな風に最後ロイちゃんを使うことによって、まあ、ドラゴンライダーって防衛施設限定で攻めていくので、まあ、ロイちゃんと非常に相性がいいっていうのがまず一つあるのと、アンボールですね、これ万が一突撃艦が落とせなかった場合に、 ロイちゃん投げ込んで、タウンホールを確実に落とすリカバリーをするっていう手もありました。で、これアジシャックイーンですね、ここの今、ここで倒れちゃってるんですけども、この部屋からタウンホール居抜けないんですね。4マス派、壁から4マスタウンホールが離れてるんで居抜けないんですよ。そうすると、 アャーャクイと突撃感でタウンホールが壊せなかった場合、積んじゃうんで、それを、えー、しっかりリスクヘッジするためにロイちゃんを最後まで残したというところですね。このやっぱロイちゃんの付け方もうまいなというふうに思いました。すごい、あのそういう意味でこのアキさんの一撃はレベル高かったですね。はいアーチャークイーンが食い火やられちゃったけども、やっぱそのやられても 最後で伸ばしきれたっていうのは、各ユニットのその仕事っていうのはかなり効率的に、特にここのイーグル法破壊なんかも本当見事でしたからね、やっていたというところがポイントだったのかなと思います。で、えっ、ー、と、ま、村の形ですよね。村の形的に、えっ、ー、と、こういう、えー、村あの割とですね、クロス棒がこう、密集してなくて散らばっている。で、シングルインフェルノがない、マルチインフェルノですね、こういうふうに。で、えっ、ー、と、 なんて言えばいいんだろうな。あの、ギュッとね、下村、村。その、つになっている村っていうのは火力が高いので、アシャクイを食い火で入れようと思うと結構え、進みが悪かったりするんですね。で、レイジーフリーズを使わされているうちに呪文切れちゃってやられちゃうってパターンも多いんですけども、えー、こういう風に結構村が広がっている場合っていうのは、あの食い火が割とやりやすいです。代わりに、ドラゴン系のラッシュ攻め、さっき言ったまあ、純正ドラゴンラッシュとか、 あとは、うん、と花火が少しだけやりにくいんですね。で、こういう広めの村を狙うときには、クイヒー得意な仲間がいたら、クイヒーラバルとか、えーまあ、こういうクイヒードラゴン、ドラゴンライダー系の戦術を使ってもらうっていうのは、すごくあのチームワークとしてね、あの、噛み合わせになると思うんで、ぜひですね、暗めの中にこういうクイヒードラゴン使えない、使えるメンバーがいない場合には、自分がやるぞっていうことで、チャレンジしてみてもらってもいいかなという はい、というところでですね、本日は、えー、今、えー、またで大人気のですね、ドラゴン系の戦術4つに関して、どんな配置の特徴がある村に刺さるのかというね、えー、点を織り交ぜながら説明をさせていただきました。どうでしたでしょうか参考になったなと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。また、私のチャンネル、タウンホール12から14まで、クラン対戦のこういう解説系の動画中心にやっておりますので、これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいなというこで、よろしくお願いします。